私は長谷部区長、五十嵐教育長、会計管理者総務部長、危機管理対策部長に大きく5点お伺いいたします。まず1点目、マスク緩和について、政府は3月13日からマスク着用緩和を決定しました、庁舎内、区遊施設ではいつからどのようにマスク着用を緩和するのか、来庁舎、職員それぞれの対応を区長に、そして学校の卒業式はどうするのか、4月以降の学校での対応について、これは教育長に具体的に答弁をお願いいたします。次に 職員内にある公園での集団暴行事件について伺います昨年の12月14日神宮通り公園で人殺し助けてという悲鳴が聞こえてきました現場では無数の警備員が公園を塞いでいました中に入ってみると警備員が人壁を作り井川土木部長ら職員が警備員を指揮して野宿舎の荷物を運び出そうとしている様子でした SS でヘルメットにかかれた警備員がの集団で野宿舎を囲み力いっぱい投げ飛ばしていました 公園の外の坑道でも警備員がカメラを向ける通行にお取国民みつきまとい進路を塞ぎ撮影できないように嫌がらせをしていましたまるで暴力団かと思いました私はカメラを向けると今度は山中危機管対策部長が立ち塞がり撮影を妨害大変しぬと言いい部長の指示を受けた警備員に私は投げ飛ばされましたこの2名が私を暴行した警備員であります私は再三助けを求めましたけれども部長は助 け, る助けるどころか横でニヤニヤしているだけでした 区職員はビデオを単年撮影し て, し, てしていたので全て映像に記録されているはずであります。ここで質問です。警備員の集団暴行は誰が指示をしたのか事件への区の見解を伺います。また助けを求めている人がいるのに、職員は見ているだけで誰一人助けようとはしませんでした。なぜ暴行をやめさせなかったのか区職員は安全安心を守る立場ではないのでしょうか。 また、区が撮影したビデオの情報公開を求めたところ拒否されました。区長は、ビデオをご覧になりましたが、見ていないならぜひ見て感想を聞かせてください。次に山中部長は、一体何の権限があって私の視察を妨害し、暴行を働いたのか、ビデオで見ていただいた通り、どうぞ訴えてくださいと開き直りましたけれども、謝罪をしないんですか同時に山中部長に殴られてカメラを壊 さ, 壊されたと訴えている方がおられました。謝罪、弁償はしたのでしょうか この SS というヘルメットにマークをかぶった警備会社は自称特殊警備専門会社を名乗るシークレットサービス株式会社であることが判明しました警備員が目立って暴力的でしたけれども警備員が暴力を振るうのは普通なのか違法ではないのでしょうかこの株式会社シークレットサービスは匿名追及を受けた富士防災警備から人手不足を理由に採択されていることが分かりました匿名追及はただの中抜きではないのでしょうかまた現場には それ以外の制服を着た警備員がおりました他にも採択手続きは漏れがないのか、えー、区長、機関対策部長に伺います次にアノニマスからの批判に区はどう答えるのか1月に渋谷区のサイトが国際ハッカー集団アノニマスから攻撃を受け閲覧不能に陥りましたこう書いてありますディスパイトシ 何々にもかか わ, わらずとということですね渋谷区の先進的なイメージにもかかわらずミニシパルガバメントは彼らもィストレンズ・テンツ・のプロセステントを破壊したんだとこういうことを批判されていますこれまでも区長が高校生を殴ったり職員がホームレスを投げ飛ばしたり家に従わない指定管理者を、ね、いじめたり力で 違, い違いを力でねじ伏せるまさに長谷部区長の現行不一致が世界に広まり長谷部区長のおかげで渋谷区のシティープレイズが ズダズにに切りり裂かれたわけでであまますすここで区長に伺いますアノニマスからどのような連絡、要求があったのか、それに対して区はどう回答したのか、問題は解決したと思っているのか、アノニマスの指摘のおかげで、多様性を謳う高尚な基本理念と実際の行動が全然違うということに、渋谷区の悪評が世界に知れ渡ったことに、区長の感想、反応を伺います。次に、代々木さんや小学校が払い下げたグランドピアノの予約について伺います。 経年劣化による使用負荷を理由に払い下げをしたわけですけれども、いつから使えなくなったのでしょうか。調律、修理は最後にいつ行いましたか。ピアノの適切な管理を行ったのではありませんか。会計管理室の下取り価格を見積もりは17万円でしたけれども、本当はまだ使えるものだったのではないでしょうか。払い下げた後に、新品を買うつもりではないのか、ここまで教育長に伺います。次にににに公文書偽造完成団子の疑いについつて令和年に7月21日に業者 池袋学期に売却した後、10月11日付で会計管理室から契約カーての不用品売却請求が出ています。売却の後に区の決済っておかしくないでしょうか。こう会計管理者に尋ねると、情報公開請求を受けて資料を確認しているうちに日付が変わってしまったと、こう説明されましたけれども、公文書の日付がコロコロ変わることが異常ではないでしょうか。公文書が適切に管理されていないことを区長はどう考えますか。 本当は業者が決まっていて、後付けでアリバイ工作したのではないか、区長に伺います。また私の取材で、池袋学園の見積もり書が実は2通あり、情報公開で出たものは1通だけ、もう1通裏、見積もり書があって、グランドピアノ G3 製造番号3910192の見積もり金額が、この2枚の見積もり書で倍以上違うことが分かりました。会計管理者に伺いますが、会計管理者が保有する業者の見積もりは17万円で間違いないでしょうか。 一方で、総務部長に伺いますが、契約課で保有する見積もりは8万2千円で間違いありませんか、この今見ていただいている表の通りです、ちなみに山手学家の相見積もりはいかがだったでしょうか、契約課の相見積もりでは、山手学家の方が高いのになぜ条件の劣る池袋学家を選んだのか、見積もり合わせは違法ではないですか、さらなる疑惑はこちらです、見積もり書の提出期限は令和4年七月21日午後4時なのに、契約が行われているのは同じ日の令和4年七月21 日, 日です。 三つ文書提出期限の日に契約しているとおかしくないですか、ここまで、契約書はちなみに森田和夫さんですが、不審ではないのか、その部長に伺います。また以前にも公文書偽造を何度も指摘 さ, 指摘させていただきましたが、常習化しているのではないでしょうか、財務省の森友事件のように、実は裏 で, 裏 で, 裏でいつもやっているのか、きちんと第三者を交えた事案調査を行い、懲戒処分を下すべきではないかと思いますが、区長に伺います。 最後にすごい副業人材と渋谷スタートアップス計画について伺います副業人材として採用した渡辺志保さんを社長に迎えて多額の区民税を投じて株式会社渋谷スタートアップスを設立します区は出資まで出身に対していつまでにどれだけの経済効果を見込んでいるのか区民にどのような還元があるのかスタートアップが仮に成功したとして各大事自治体に転する可能性はないのか本来ならば区が行うべきことは住民差別ではないのか 基礎自治体がが国ののをしししてもょょううなないのではないでではか次に、渡辺社長は副業人材として採用したはずなのに、いつの間にか本業になっています。世界的スタートアップを導くほどの経営者としての経験実績がおありになるのでしょうか。社長に新会社、いからの報酬を与えるのか、経営者保障に入るのか、もし経営に失敗したとき、渡辺社長は経営責任を取ることができるのでしょうか。また、これまで区が副業として採用した渡辺社長に支払った報酬はいかがでしょうか。同市が 海外在住をを理由にに免れてていいることについて報酬は国内源泉所得にあたり所得税法に触れるのではないでしょうか毎月何十万円もの報酬を日本国内の銀行口座に普通に放り込んでいますが本当に非居住者ならば外国送金しなければならないはずです渡辺社長は本当は非居住者ではないのではないですか また新会社に共同出資した東急東急不動産 GM はどのような経緯で選ばれたのか他にも秀でた民間企業はたくさんあるはずですけれども公正に選んだのか資本金1億7000万円の資金使途積算根拠また新会社の配当政策資本政策がどうなっているのか丁寧に説明を求めますそもそも補助金で成功した世界的スタートアップ私は過分にして知らないのですけれども成功事例があるのであれば教えていただきたい区長に答弁を求めます以上よろしくお願いします 副首相・令、え、和、ー、渋谷金子康生議員の一般質問に順次お答えしますはじ、えー、めにマスク着用緩和について2点のお尋ねに一括してお答えします2月10日、国はマスク着用の考え方を見直し3月13日からマスク着用は個人の判断に委ねることを基本とする方針を示しました。 また東京都においても、都民の命と健康を最優先にかつての日常を取り戻すだけでなく、コロナとも共存した活気あふれる東京を確かなものにしていくこととし、マスクの着脱は個人の主体的な判断を尊重することとしています。本区でもこの国や東京都の方針を基本とし、各施設での具体的な運用については、今後、新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定してまいります。 次に昨年12月14日の渋谷区立神宮通公園における本区職員の対応などについて5点のお尋ねに一括してお答えします神宮通公園では昨年放火等の被害が繰り返し続いていましたそのような中12月13日の夜間に大量の物品が持ち込まれ被害が拡大する恐れが生じたことから翌14日に同公園利用者及び周辺住民の安全安心を確保するため渋谷区立都 市, 都市公園条例の規定に基づき 当面の間、神宮通り公園の利用を禁止にしました利用禁止とした後に本区職員が現地へ出向き公園内にいた方や物品を持ち込んだと思われる方に対して繰り返し退去を促すとともに在地 さ, れた残地された物品の撤去を求めましたその際、本区職員が暴行や、えー、妨害を行ったり警備員に暴行や妨害の指示をしたりカメラを壊したりしたなどという事実は一切ありません。 警備員が暴行を加えたという事実も一切ありません本区職員が撮影したビデオは記録のためのものであり私は見ていますが個人情報が含まれるため公開はできませんまた神宮通公園の警備業務において本区と自宅者である富士防災サービス、えー、あ防災警備株式会社との、えー、契約手続きや自宅者から株式会社シークレットサービスへの採択の手続きは規定に基づき適正に行っています 株式会社シークレットサービスは警備業務等を行う企業であり、警備業法違反というご指摘は一切当たりません。次に国際ハッカー集団アノニマスに関するお尋ねに一括してお答えします。はじめに本年1月3日以降、えー、数日間にわたり渋谷区公式ウェブサイトがサイバー攻撃を受け、閲覧しにくい事象が 断, 断続的に発生しました。住民サービスに係るシステムには直接 の, の影響はなく、個人情報等の改ざんや漏えいはありませんでした。 国民のの方をををはじめ、多くの皆様にごご不便とと迷惑おおかけししたことをお詫びます。警察にも相談しながら調査と復旧対応に24時間態勢で対応しましたアノニマスを名乗る団体または個人がウェブサイトを攻撃したという趣旨のツイートをしていることは把握しています通信障害との関係が強く推測されるものの攻撃者は特定されていませんまた本区に直接連絡や要求がないといことから回答もしていません 議員ご指摘のツイートの内容は渋谷区が路上生活者のシェルターを撤去し彼らを排除したという誤解に基づいていると答えています実際には本区は路上生活者に対して他自治体に勝る手厚い福祉サービスを行っており路上生活者のシェルターは区立公園内に無断で設置されたブルーシートでなく借り上げアパートを用意していますこの事実を明らかにするため区ウェブサイト上に改めて日本語と英語で 本区が実施する路上生活者対策の取り組みについて情報を掲載しました区内の路上生活者は平成18年2月の384人から昨年1月には70名に減少し平成28年度から開始したハウジングファースト事業によって令和3年度までに区内の路上生活者88名がシェルターに入居しましたまたテレビラジオインターネットを通じて多言語で情報を発信している NHK ワールドジャパンにおいて私がインタビューに答える形で本区の取り組みが紹介されましたその結果現在のところクウェブサイトへの通信妨害は確認されていません今後も引き続き本区の路上生活者の支援について取り組みと対応姿勢を明確に国内外に示してまいります次に学校でのピアノ払い下げについてのお尋ねですはじめに情報公開された公文書の日付の総意についてですが 当該文書の書式の日付部分がリアルタイムの日付で印字される設定となっていたため、情報公開の開示手続きの際の日付が印字されてしまい、実際の日付と異なる 状, 況状態で開示されたものであります。今後はそのようなことが起きないよう、書式、えー、作成にあたっては、最新の注意を払うとともに、文書の情 報, 公開、えー、情報開示事務の際は十分な確認を行ってまいります。なお、先に業者を決めたという事実はありません。 次にグランドピアの買い取り見積り書についてのお尋ねですが、本件の不用品売却の手続きは、契約手続きを含めて適正に行われており、公文書の偽造や書き換え等の事実はございません。したがって事案を調査することはいたしません。次にスタートえ、渋谷スタートアップスについてのお尋ねですが、まず新会社、渋谷スタートアップ株式会社、スタートアップス株式会社に関するご質問に一括してお答えします。同社は、国際的なスタートアップ企業の育成を通じて、 質の高いイノベーションを起こし地域社会の課題を解決することを目的としておりエコシステムを通じて国民福祉の増進に寄与できる事業となると確信しています今回の出資企業はスタートアップコンソーシアム参加企業を中心に案内し早い段階から賛同いただいた企業です資本金資本政策は出資企業と共同で作成した事業計画をベースに計画したものです本校は設立時において、えー、筆頭株主であり幹部職名職員2名を 取締役に就任させる予定ですそれにより同社のガバナンス体制を強化します同時に監査役を配置し透明性を持った経営体制を構築しますまたスタートアップ企業に補助金を出す予定はありません当期時の本区の出資額は7000万円持ち株比率は 41% ですが今後変動がある場合には議会へ報告する予定ですサポートしたスタートアップが移転することについては強制はできませんがその、えー、所在地よりも 解決を課題を解決するイノベーションが渋谷区で生まれ、実装し、成長していくことが重要です。次に、副業人材について一括してお答えします。渋谷スタートアップ株式会社の代表取締役社長に就任予定の方は、副業人材の公募により選抜された人材で、シリコンバレーの世界的企業と、スタートアップでのマーケティング統括責任者の経験もあり、十分な能力と熱意がある方と、出資者間で判断しています。 報酬額に関してては、出社間でで協議の上決めていく予定です。この方には、令和3年8月から本年1月まで、アドバイザーとしての報酬、合計176万円を支払っています。令和2年からご家族の事情で出入国を繰り返しておられましたが、現時点で税制上の問題はなく、正式な就労ビザを保有していることも確認しています。以上、私からの答弁といたします。 佐藤会計管理者令和渋谷金子康之議員の一般質問にお答えいたします私には池袋楽器の下見積もりの金額についてのお尋ねですが本件の下見積もりは神南小学校のアップライトピアノ1台の売却と 代々木三夜小学校のグランドピアノ1台の売却のセットでの下見積もりとなっており、その合計金額は税抜きで25万2千円であります。そのうち、代々木三夜小学校のグランドピアノ G3E1 台の金額は税抜きで17万円です以上私からの答弁とさせていただきます。 松本総務部長令和渋谷金子康幸議員の一般質問にお答えします私にはグランドピアノの買い取り見積書等について6点のご質問ですが一括してお答えします このことにつきましては、ただいま会計管理者が答弁したとおり、本契約は2台のピアノについてセットでの契約となります本。本見積もりの時点では、池袋楽器の総額は税抜きで25万2千円で、そのうち代々木三谷町のグランドピアノの見積もりについては、税抜き8万2千円であります。一方、山野楽器の見積もり総額は 税税抜抜きき万万千千円円ででそのののうち代々木三商グランドピアノの見積もりはあます契約にあたっては見積もり金額の合計がより高い業者と契約いたしますので本件は適正な契約でありますまた見積もり提出期限日に売買契約を締結することは通常の契約実務であります以上私からの答弁とさせていただきます 山中危機管理対策部長令和渋谷金子康幸議員の一般質問にお答えいたします私には昨年12月14日の渋谷区立 神宮通り公園における対応などについて、2点のお尋ねですが、一括してお答えします。私は職務として、安全対策のため、現地にいたもので、暴行や妨害、カメラを壊すなどの行為を行っておりません。以上私からの答弁とさせていただきます ガラス教育委員会教育長私にはマスク着用について2点学校でのピ ア, ノ払いピアノ払い下げについて4点のお尋ねです順次お答えします 初めににに学校おおけるマスク着用の緩和についててですす一括しし答えします小中学校の卒業式では国や東京都の対応方針に基づき児童・生徒及び教職員は式典全体を通じてマスクを外すことを基本として実施する予定ですただし合唱等においてはマスクの着用も含め一定の感染防止対策を講じた上で実施しますなお 健康上の理由などさまざまな事情により、マスクの着用を希望する児童・生徒がいることも踏まえ、学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないよう指導してまいります。また、4月1日以降の学校教育活動におけるマスクの着用については、すでに2月10日付の政府対策本部において、マスクの着用を求めないことを基本とする方針が示されています。今後 国や東京都から示される留意事項等を踏まえ、改めて周知してまいります。次に、学校でのピアノ払い下げについて、4点のお尋ねです。一括してお答えします。ご質問の代々木三夜小学校のピアノについては、令和4年4月まで使用していました。調律は年に1回で、前月に行っていましたが、それ以前から音程が安定せず、 蓋が閉まらないなどの状態で使用をしており、処分することとしました。管理や処分の方法については、区の財産として適切に対応しているものと認識しております。以上、私からの答弁とさせていただきます。 番金子康之 私から区長に6点、五十嵐教育長に1点、山中部長に2点再質問させていただきます、まず区長の1点目、マスク着用について、都の方針を踏まえて今後、検討していくということだったんですけれども来月、来月で3月13日からなんですよね、区はどうするのか、区長はどう考えているのか、ね、区長の考えをお聞きしたかったんですけれども、区のトップとして、区長ご自身のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 それから職員の暴行事件ですけどまず山中部長暴行していないとおっしゃってました確かに山中部長は暴行してないけど暴行の現場のすぐ真横でずっと見てましたよねで私が警備員に放映投げられた時あなた横で見てニヤニヤしてたでしょこれ全部動画も撮ってるんだからねあなたがやってなくてもあなたの横で警備員が手を下していて そこをずっと横でって見てた証拠も残ってるんだからこれ暴行の強さ共犯ですよということを踏まえて事実関係をもう一回説明してくださいで仮にねいや自分がや っ, て や, やってないというんだったら何で目の前で暴力を振るっている人がいるのにそれを止めなかったのかなぜ困っている人が助けなかったのかこれ答弁なかったのでこれを答えてくださいこれ山中さん、えー、ですねそれから区長に えー、とビデオカメラの公開しない個人情報だから公開しないとおっしゃってましたけれどもここには今争いのある暴力事件があったないという双方の意見が対立しているわけでしょ事実関係がここにガメラに収められているわけだからこれきちんと公開すべきじゃありませんか公開すればおのずと結果明らかになると思う私もビデオを撮ってるけど区職員何人かでもっていっぱい撮ってるでしょ公開してください、ね、これ区長2点目それからこれやっぱりね私職員による組織犯罪だと思ってます職員による暴力 事件ね、このままだと暴力団と言われても仕方がないと思うんだけどもこういったことについて区長、こういう疑惑が上がっていることについてどう考えるのか暴力はもうさせませんと山中部長にきちんと謝罪反省させるべきじゃありませんか責任どうするのこうい長、ね、答えてくださいそれからアノニマスのこ と,、えー、となんか誤解があるみたいなことをおっしゃってたけども誤解じゃないんですよね実際にこうやってホームレスの方が放り投げられていてテントがこうやってぶっ壊されて皆さん困っているわけですから。 これちょっっとやっぱりねどれだけ強がり言っても世界にはその通用しませんからやっぱ正義には勝てないということできちんと頭下げたらどうですかね、世界に向かって。ね、これ3点目それから五十嵐教育長に最安小学校の話ですけどもふた、えー、が閉まらなくなったと今年まで去年まで使ってたんだけど蓋が閉まらなくなったとおっしゃってたけどもやっぱりね処理できなかったんですかね。 ね、修理でき な, かできないということが、結果が分かったのかどうか、えー、それを教えてください、また今後、他校についてのグランドピアノの管理とか、どういうふうにしていくのか、管理体制を見直しする考えがあるかないか、を、えー、答えいいいたただきたいと思いますそれから狭山小学校のことについて、ですね区長、えー、公文書を公開したものの日付が変わってたことを認めましたね。 これね、公文書偽造ですよ、これ。結果いろん な, なんか、ね、システムのエラーだかなんだとかおっしゃっていると結果的に私につい聞かれてついがまがあるからそういうことになったんだと思うけども結果としてね、こうやって自実と違う公文書を公開出していることに対して責任を感じていないのかこれは明らかに公文書が熱をされている。また、 えー、三つ森署の疑惑とかさまざま申し上げましたけれども、明らかにこれ、追いつめ合ってないんで、きちんと調べた方がいいんじゃありませんか、調べた上で問題ないっていうのはいいけれども、調べもせずに問題ありませんって言われても、私はこれ、問題あると思ってるんで、きちんと調査した方がいい、できれば第三者を入れて、調査した方がいいと思うんですけども、いかがですか、これ口調4点目ですそれから副業人材の話ですね、経済効果がどれだけあるのか、答弁がありませんでした。 7000万出資するそうですけれども、どれだけ経 済, 経済効果があるのか、まさか何もないと答えとないと思いますけれども、これ、質問通告しているんで答えてください、これ、区長5点目、で6点目は、えー、田辺社長の責任能力、あんまりなんか答弁なかったんですけれども、経営者との実績があるのかないのか、これも質問通告しているんで、えー、答えていただきたいと思います、えー、以上よろししくお願いします。 金子議員の再質問にお答えしますマスクについてですけども、あの先ほど答弁したとおりです、ね、基本、あの対策本部会議で決めていきます、当然、あの外していく方向で、えー、注意しながら、ですね、えー、安全安心を確保しながらやっていくということを、まあ、どういうふうに具体的にやっていくかというのを、これから話し合って決めていくというのが現在の状況です。 えー、あとな、ビデオの公開がどうのこうのと言ってましたが、それについては、あの先ほど申し上げた通り、個人情報が含まれています、また、あの警察から、もしそんな問い合わせがあれば、当然あの、そういったことは捜査に協力しますし、提出はしていきます、えー、あと、暴力は組織犯罪、暴力は組織犯罪でと知ってましたが、あの暴力は基本的にはないので、答えようがありません、また、先ほどちょっとここでも言っときますけど、あのなんか高校生に僕が暴力を振るったようなことも、先ほど申し上げ、おっしゃってましたが、えーまあ、その当該の、 まあ、成人の高校生ちょっと不思議なあれですけども、まあ、警察からはですね、えー、私はそういうことしてないという情報を提供して、警察からその当人にです、ね、何度も呼び出しがあったそうですが、それには応じず、ですので、まあ、もう受理もされずです、ね、却下されてます、ですので、まあ、そちらをいまだに暴力だって言い張るということはもうおやめください、それと、えー、アノニマスについて頭を下げろということですが、そんな必要はないと思っています、えー、あと公文書偽造ということについても、えー、先ほど申し上げたとおりしておりません。 あと新社長の責任能力、これは当然あるというふうに考えてますし、あの一緒にやっているですね立ち上げる会社とも相談しながら出資者との間で相談しながらこれからも決めていきます。以上です、うんうん。スタートアップの経済効果についてですけども、あのこれもしっかりとですね地域に貢献するような社会課題を解決するような テクノロジーで解決するようなです、ね、スタートアップがこれから出てくると思ってますし、まあ、それが、えー、しっかりと、えー、このまちづくり、市の発展、渋谷のまちづくりの発展、または地域の福祉の向上につながるというふうに確信しておりますす以上です山中危機管理対策部長。 令和渋谷金子康之議員の再質問にお答えいたします12月14日神宮通公園において警備員が暴行を行っていたという事実はございません以上私からの答弁とさせていただきます 教育委員会教育長金子議員の再質問、ピアノの払い下げについての再質問にお答えいたします。処分した判断は 適正であったと認識しており ま, すまた、今後も区の財産として適切に管理してまいります。以上、私からの答弁とさせていただきます。 8番金子康之議員。 区長山中部長にそれぞれ区長に3点、えー、山中部長に1点、再質 問, 再質問をさせていただきます、まずマスクのこと、早咲会議というのは聞いたんですけど、いつ会議開いて、いつまでに決めるのか、もう再来週ですからね、日本国全体がマスクあるそうとなる雰囲気なのに、いつやるのか、そのいつという期限、えー、日にちを教えてください、これ1点目、2点目、職員らによるこう暴行事件。 暴力ないとおっしゃっただけどさっき私上映した動画をご覧になりましたよねフローホームレスの方警備員4人に掘り投げられてコロコロコロって転がって枯れ幅みれになってたでしょこれ暴力って言わなくて何なんですかあれ暴力と思わないのか思うのかそれ見たこの考えを教えてくださいこれョン2点目それから3点目、えーとえー、すごい副業のスタートアップス、えー、経営、えー 経済効果なんかよく分かんないよね答弁でしたね思いつきのようなことをおっしゃってたけど7000万円も注ぎ込むんですよせめて夢物語でもいいからなんか100億円ぐらいの会社作るんだとかねなんか大風呂敷でもいい広げてください具体的な数字でもって何もなくっていずれ結果わかるんじゃないですかみたいなあなたのお小遣いでやってる商売じゃないんだから首の税金使ってるっていうちゃんと認識持って明確に数字で答弁してください それから山中部長、なんかそういった暴行の事実ないとおっしゃってたけど、あなた、私はずっとそばにいましたよね、どうしてそこまでとぼけられるのかな、あの少なくとも 私, 私もぶん殴られてはっきり言って怒ってますんでね、きちんと謝るなら今のうちですよ、今、ここで謝るんだったらこれ以上大ごにするつもりないし、謝らないんだったらこれも事実関係、きちんと考え方ありますんで、謝るつもりがないのかどうか、山中さん、ここで答えてください。以上です 部長、えー、金子議員の再質問再質問にお答えしますあの、まあ、マスク含めてですけども、えー、いつまでにあのっていう話ですがしっかりと卒業式とかに間に合うように、えー、やっていきます、えー、この時点でちょっといついつまでっていうのはちょっと明言できません、えー、またあのビデオを見た感想っていうことですけどもまあなんか正直言ってなんだかよくわからないですね でそれが暴力なのかとも何にも分かりません、あ, のあれを見た限りでは、なんかいつものように、またそういうのを出して、暴力だ、暴力だって、ああ、金子さんは言い張ってんだなと、なんかそういうふうに感じました、えー、あと、あのー、スタートアップについてですけれども、あの出資者どうしでしっかり話し合ってますし、えー、この後しっかりと、まあ、年月かかりますけれども、しっかりと地域に貢献できるような、還元できるような取り組みにしていきます、以上です。 山中危機管理対策部長金子康之議員の再々質問に答えいたします12月14日神宮通り公園において 警備員が暴行を行っていたという事実はありません。以上、私からの答弁とさせていただきます。八番金子康之議員。 まあ、今お話答弁聞いて非常に冷たい冷たいだなと思いましたこの渋谷区役所っての、ね、闇に包まれてますね情報は隠す暴力が目の前で起きてても誰も助けもしない暴力があっても、ね、何だか分からないってごまかせる、まあげくの果てに議員から追及されても逆ギレするこれが私が心から応援してきた心の応援団の長谷部区長かというと誠に嘆かわしい自分が本当に間違えたということを改めて思いさせられた。 本会議の質問でしたありがとうございました